お正月の初詣客に振る舞う甘酒の仕込みが平成30年12月13日から阿蘇市一宮町の阿蘇神社で始まりました寒い中お正月に阿蘇神社を訪れる初詣客に美味しくて温かい甘酒を飲んで体を温めてもらおうと毎年この時期に甘酒の仕込みを行っています甘酒の仕込みは 阿蘇神社の神仙所で行われ、柔らかく炊き上げたもち米をシトダルに入れて、神職や巫女が竹の棒でつつき、さらに甘酒の素の米麹を入れて、丁寧に混ぜ合わせていきます。出来上がった甘酒の素を寒い場所に置いておくと、1週間もすれば甘い甘酒が出来上がります。甘酒の仕込みは、もち米280キロ、 米麹230キロを使って1週間がかりで行い、およそ3万人分の甘酒を準備するということです。阿蘇神社では、今年は寒いので美味しい甘酒ができそうです。ぜひ参拝して美味しい甘酒を飲んでほしいと言っています。阿蘇神社では10万人の参拝客を見込んでいて、締め縄も新調され、売店には来年の神宮歴も並べられ、 正月準備も着々と行われています。